リーダーが持つべき習慣って話をさせていただこうと思います。リーダーとか責任者、もしくは社長、代表取締役の人が持つべき習慣、私は何なのかっていうと、これは今も私が実践させてもらってることですけど、絶対に体を整えることだと思います。体を整えることです。つまり、リーダーたるものがですね、あのー、人を前に出る人ですね、人に見られる仕事の人ですね、その人がいつもですね、いつもいい状態で、 なおかつ、えー、下の部下たちにあるまじき態度あるべき態度で常に凛とした規律を持って今日も登壇するということ自体がもうこれがもうすでにリーダーシップおよび組織を管理するというふうなことの私は一つだと思ってるわけなんです。でねでそれを考えた時にやっぱりこうリーダーの人ってすごい多忙だしでパフォーマンスも高いからいろんな仕事してるし疲れるし。 スストレスもたまるわけなんですよだからそういうような人たちがちゃんとそれをね体を整えて管理できないつまり例えば部下から悩みを相談された時に頭痛になるからその頭痛でイライラしてる状態のまんまで部下の前にもイライラしながら喋ってしまったっていうふうになったらもうそれはそれで部下がどうなるのかって言ったらあの社長の態度とか体調を様子を見ながら 忖度すするるとということが始まるわけなんですねそれはねだメです。はいとか同じね、えー、事象をやりました例えば報告書を出した時に、えー、リーダーの調子がいい時に報告書を出すと通るけど調子が悪い時に報告書を出すとその時はイライラしてたからあの跳ね返されたっていう、ね、そういうことで組織でよく起こると思うんですけどそういうことをするとまあいわゆるリーダーの、えー、いわゆる指示を僕は聞かないし。 えー、まあ、体調のいい時だけ見計らって、えー、忖度をするというふうな、そういうふうな組織作りになってくるわけなんですね。はい。なんで。 極めて大事なことは毎日毎日体を整えるということ日々毎日やることが絶対必要だと思いますので私もそれをやりだしてからすごく組織の状態が良くなったし自分自身も楽になったし会社の経営が何より楽しくなったというふうなすごい経験を持ってるまあストレスも絶対負けないというふうになりましたので是非この体を整えるということをやってください。はいやり方はえー、まあうちの<笑>クラスで、ね、先生みんなに来てもらうと分かると思います。 じゃあ年賞3億円は大体100円でえねえその3円を超たらクライアントさんのノウハウは手に入るので一番下ちリンクの貼ってるんで見てみてください以上です